全て生き<笑>る虫は生きる生命はこれで終わりだなぜ今の一刻で俺の首を取り戻すこと蛍を殺したお前は憎いさでも蛍を愛したお前は憎めなくては私の過去でこの曲を出す蛍が俺として夢でやる やった 1台でございます何<音><音><音><音> 鉄砲は持ってがってばたのだならば俺の鉄砲を食われるの城の城お前も除去し奥村正門の身につけろ 最高に歌舞伎通すことができれば歌舞伎ラッシュ突入 どこにもーの力が入ってる。 Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. you